ここでこの場をお借りいたしまして演奏会のお知らせをさせていただきます来る7月7日日曜日厚木市文化会館大ホールにてサマーコンサート2019を開催いたします会員一堂皆様のご来場を心よりお待ちしております次にお送りいたします曲はハワード・アッシュマン・アラン・メンケン作曲ジェイ・ボコック編曲フレンドライクミーです この曲は映画「アラジン」で登場する魔人のジーニーが歌う曲をアレンジしたものですどうぞお楽しみください Thank、you